実験結果を振り返りましょう。まず水の流れ方を比べてみましょう。上が水の量が少ない時、下が多い時です。水の量が多いと、たくさんの泥が一緒に押し流されていくのがわかります。運搬の働きが大きくなっています。 今度は地面の様子を比べてみましょう水の量が少ない時は水を流す前と流した後であまり変化がありません水の量が多い時は斜面の部分の土がなくなり浸食の働きが大きくなっていることがわかります また平らな部分にはたくさんの土が流れ出て積もっています堆積の働きが大きくなっていることがわかります水の量が多いとき流れる水の働きが大きくなり地面の様子が大きく変わることがわかりました